あなた自身には世の末 裔, の末裔人の心につけ入り自在に操るシステム私を頼ってくれないの友達なのに私もモモの友達じゃなくて宿敵なのでモモを探さない